演舞開演、どうも。私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで、本日は。こちら。チャンネル登録よろしくお願いします。こちら。スーラックスというホテルでスカフェドルチェゲストの。コフィーナッツラテと抹茶ラテを飲みたいと思います。抹茶ラテ気になりますね。抹茶ラテは、まあ、だいだい想像はつくんですけど、コフィーナッツラテってどうなどんなものなんでしょうか。 それではまずはそのお気がつらったから飲んでいきたいと思いますはい、このような飲み物ですねなんかちょっと今まるよかな バ, バターのような香りがしてきましたでは飲んでみたいと思いますほんのりバターの香りもあってナッツだけとはまた違った香ばしさがありますね甘いケーキによく合いそう <笑>はい続きましてこちらはスタバの抹茶ラテですね以前、えー、通常の抹茶ラテは飲んだことですがそれとはまた違うのかな香りはそんなに変わらないような気もしますがちょっと失礼では飲んでみますネスレ製品の抹茶ラテよりまろやかな感じですねこっちの方が好みいや抹茶も感じたいなんどっちか選べない 抹茶ラテもどちらも最初の飲み物だけだと結構香香ばしい香り ほ, んあほのかな香りがするのですがミルクを入れた瞬間に一気に甘さが広がってくるようなそんな感じでしたねでトフィーナツラテは<咳>バターのようなナッツのような香ばしい香りがまずきて飲んでみると思ったほど甘ったるくなくて程よく飲みやすかったですなのでちょっと甘ったるいのが苦手な方におすすめですね まあ余ったるうなあげてあなた方は普通のコーヒー飲むかもしれません。というわけでこちらの点数とさせていただいてこちらの抹茶ラテはちょっと申し訳ないんですけどなんかここにおすすめ分量書いてあるので思いっきりそれを無視して抹茶多めミルク少なめに入れてましたがそれでも結構甘さがあって通常の抹茶ラテよりも結構甘めでしたねなので甘い抹茶ラテが好きな方は通常よりもこちらの方がいいかもしれません。 もうちょっと抹茶を感じたかったかなって思ったかような部分もちょっと出てきたんですけどそこまで抹茶は弱くはなかったんですなのでこちらもこちらのテーストとさせていただきますやっぱり専門店が監修すると違うのでしょうかご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただき動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演